え3年ぶりのこの新緑の舞台に戻ってくれて本当にもう嬉しくて嬉しくてっていう感じですなんか昨日ちょっと担 当, 担当の方とお話ししたらなんか夜中までかかって準備してくださったそうなので本当にあの、この祭りを開いてくれた会長をはじめスタッフの皆様には本当に感謝を申し上げますありがとうございました今日は「とまい姫」オリジナル最初の曲なんですけども「慈竜」をリメイクして持ってまいりました よろしくお願いや Thank、you